それでは四つ街道舞陽花の皆さんお願いいたします会場の皆さんこんにちはお隣四つ街道市から参りました四つ街道舞陽花と申します先ほどですね二年ぶりに四つ街道舞陽花の新作を披露させていただきました本日たくさんのお客さんの前でこの新作を披露できること本当に感謝しております 練習不足ではございますが今できる精一杯全力で演武させていただきますどうぞよろしくお願いいたします<笑>それでは思います胸に秘めた儚い思いがいつしか熱く燃えたぎりやがてすべてを深い赤に染めていく 四いいいよう か, からくれえないいざ和るためしまいこんぶ。 m not g e a g n e i o t i n g o be a I'm not going to let you know, I'm just kidding, I'm o t g o i n to l you Yes,、uh、sir. -oh. その昔この国ギナコトワまコまーたちで。そ な, なことが起こっていた時代が。そんな時代でさえこんな美しい景色を見ることはできなかったキシーキたもみじ、水面に重なりーキシーキシ鮮やか紅にキシ 染める景色<笑>燃える思いが激しい水の流れが真っ赤に染める<笑>赤いの光呂からくれないに染まる<笑><笑><笑> よろしくお願いいたします。ス<タッ><タッ><タッ><タッ> ありがとうございましたですありがとうございました